今日は前屈が苦手な方そして前かがみになると腰が痛い方にぜひやっていただきたいストレッチ一緒にやっていきましょうはいそれでは椅子かもしくはベッドのようなこのぐらいの高さのもの何でもいいです机でもいいです、えー、用意していただきますそしたらですね前かがみの方こうするのがすごい苦手な方や前かがみになると腰が痛い方っていうのはお尻と このももの裏が硬いと前かかみができなかったり前かかみになった時に腰が痛くなったりとかいう原因になるんですねなので今日はお尻と太ももの裏伸ばしていきましょうそれでは右足を椅子の上に置いていただいてつま先上に向くようにしますもうこのままでね、もうここがすごい伸びてる感じある方はこれで呼吸していきましょうもうちょっといけそうな方はお腹をこの腿に近づけるイメージふーっと息吐きながら このお尻から右の腿の裏、ふくらはぎぐらいまでがね気持ちよく伸びているところまで体を倒します。この時に腰が丸まらないように腰をしっかりと伸ばしてお腹を腿につけるイメージ。ふーっとやっていきましょう。はい、そうしたら今度は右足をしっかりと置いて。 後ろのかかとなるべく離れない範囲でぐっと前に行きます後ろのふくらはぎ膝裏しっかり伸びてますよねでこの時腰できれば反らないで腰ちょっと丸めるようにするとこの足ついてる方の左足の前の素形部も伸びるしお尻からここの腿の裏もしっかり伸びてきます決して無理しないで気持ちいい範囲でやっていきますね腰ちょっと丸めていきます腰おへそね背中に引き込むような感じ ふうと吐きましょう。はい、そしたら反対いきますね。左の足をかかと乗っけて、つま先天井向けるようにして。吐いて、お腹をももに近づける感じ。ふうと。近づけていきましょう。左のお尻から。左のももの裏が気持ちよく伸びてるのを感じられれば十分です。ふーっとうのもものれれ。ね、これベッドとか、あとはね、小さな低い。机とか。 椅子の上とかそこにね置いてやっていきましょうはいそうしたら足べったりついていただいて吐いてふーっと気持ちいいところまで後ろの、ね、かかと離れないようにで腰はちょっと丸めてみますおへそ背中にねぐっと引き込んでいきましょうそうすると この足ついてる方のこの腿の前そけ部の前しっかり伸びてきますそしてお尻をこの乗せているかかとに近づけるようにすると左のお尻から太ももの裏ハムストリングスもしっかり伸びてきますねふーっと吐いていきましょう はいかかがだったでしょうかこのストレッチ本当に簡単なんですけどこのお尻ともも裏全部伸びることができるので前屈も深く入ることもできるしこのかがんだ時のねこの腰の痛さも少しずつ取れてきますぜひ朝の日課にしていいただければと思います。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 人生後半戦も楽しくそしてしなやかに生きていきましょう。それでは